あ、そうそう、これこれあ、すごーい青いんこいつを2番ボロで、うん、うん、で、さらにラップをかけて<笑>はい、水をつけてよくなんで洗っちゃっていいですはい、それと もうすでに青くなるはずだちょっと上げてみて少し青くなっちゃ、うん、ったね。もう少しに頑張ると。 ああの方がいいじゃないですかそうそうそう緑が残っても悪くはないんでね別にその分かればいいかなさっきですねでこれでえっと少し不満足であればやってもいいしちょっと特に何もないんだけどやり直しても構わないし、うん、はい 一応、ね、青くなってるとことちょっと緑に残ってても捨ててもいいなっていうあそうそうこれこれこれ<笑>あすごいこれがだからいわゆる藍染めなわけですよ